となるオリジナル曲「僕らの輝き」という曲ですテーマは「みんな違ってみんないい」踊り子さん入ってきてくださいテーマは「みんな違ってみんないい」えー、花火職人さんが作る花火は同じものが2つとしてありませんしかしどれも、えー、全て綺麗なものとなっております 私たち人間も、えー、同じ人はゆったりとしていませんが、えー、一人一人の個性みんな違ってみんな認め合えるそんな関係を、えー、思いを込めて作り上げてきた。 Yay!、Yeah.